距離、中距離、長距離全部ね高水準でこなせるラスカル様のような、ね、オールランダーもいらっしゃれば短距離も中距離も微妙やから消去法で長距離に立てそうなシノケンとかいうようわからんやつもいるんで。 A チームのガジさんはねもともとはデカ盛りグっていう大食い系ブログから始められた方で最初はねキャパ2 3キロとかだったんですけど、まあ、各地のデカ盛りを食べてブログを書いているうちに気づいたら6キロ、7キロ食べられるようになってました、まあ、そうはならんやろって感じなんですけど、まあ、他の人のサポートをしてもいろいろなんで、まあ、一気に、ね、勝負がつく可能性があります さあ96巻を食べ終えたガリさん山上さんのサポートに入り今山上さんのお寿司がなくなりました海マヤ屋さんってね後半がってくるタイプなんですよねあなぜか開始1分のタイムよりも10分経過した時の方がラップタイムが早いとかいうとんでもムーブをね まあ、平気で行ってくるお方なので全然油断できないですラスカルさんの真骨頂はそのスピード、まあ、今ねあの48巻完食されたんですけど見てくださいこのタイム6分50秒弱5分から食べ始めたんでまだね2分経ってないのにもうね48巻食べ終わっちゃったんですよはーい さあこの残り5分で参戦された山上さんと神山さんも早食いで日本で1位を争う方々がどんぐらいヤバいかなんですけどこうやって話しているうちにお皿1つが溶けてなくなるぐらいヤバいですね<笑>ひょっとしたらブログを書くのも一つの手段なのかもしれません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 準備はよろしいでしょうか、はい？はい、じゃあ3対3の寿司対決ドリームマッチ開始します。5秒前54321スタート さあ始まりました3対3の浜寿司大食い対決ルールは制限時間15分で先にね1皿24巻のお寿司を15皿計360巻全て食べきったチームの勝ちという至ってシンプルなものなんですけど1点だけね特殊な点がございますまあもうねあの説明あったかと思うんですけどおのおのねスタートするタイミングが違うんですね 開始時点は私、篠剣と今井さん、そしてね、5分後、残り10分の時点でガルさんとラスカルさん、そして最後の5分で山上さんと神山さんが参戦します。まあ、これ見てね、あの勘の言 い, い方ならお気づきだと思うんですけど、中距離、長距離、短距離、各々がね、一番得意な距離で戦うように組まれてるんですよね。 まああのー、短距離、中距離、長距離全部、ね、高水準でこなせるラスカル様のような、ね、オールラウンダーもいらっしゃれば。 短距離も中距離も微妙やから消去法で長距離に立ってそうなシノケンとかいうようわからんやつもいるんで、まあ、完全にねあの得意距離で割り振られているかというと、まあ、諸説あるんですけど、まあ、雰囲気あのー、得意距離で戦っていると捉えてもらって大丈夫ですあ、まあ、ちなみに寿司ネタはこれ出されてる今出されてるねマグロサーモンホタテ卵っていうのは各ね一皿24巻ずつあって食べる順番今言ったマグロサーモンホタテ卵の順番で固定 で, すで、まあ、この24巻4皿計96巻を食べると、まあ、控えにねアナゴ24巻 そしてアナゴと卵が12貫ずつ乗った皿そしてマグロサーモンホタテが8貫ずつ乗った皿の、まあ、3種類の、ね、皿があるんで、まあ、それがね今言った順番で出てきます、まあ、ちなみにねこれら1皿ずつしかないんで、まあ、一番最初にねあの96貫食べきった人だけがねもう唯一無二のアナゴ24貫にたどり着けるんですよなんでエビマヤさんのチームはこのアナゴ24貫を誰が取るかで、まあ、チーム内でもね争っていたそうで す,、まあそうする ということでねチームで食べた数も上がっていくんで結果ライかもしれませんねあさあルールの概要を説明し終わって大体3分ちょっとエビマヤさんがここで48巻を食べ終わり3皿目のホタテに移りますちなみに私むちゃ少し前ねホタテゾーンに突入してたので大体ね半皿12巻程度 A チームがリードしている展開となっております ガオゼロ賞の男にしては珍しくね、検討しているように見えますが、まあ、普段からね、ご覧の方ならわかると思うんですけど、エフェマヤさんってね、後半上がってくるタイプなんですよね。なぜか開始1分のタイムよりも10分経過した時の方がラップタイムが早いとかいうとんでもムーブをね、まあ、平気で行ってくるお方なので、全然油断できないです。さあ、そしてシノケ72巻完食、卵ゾーンに移ります。 今回ね、この卵がもうダントツでクセモ者でネタがでかい食材自体が飲み込みづらい結構お腹にたまるというもう苦戦要素の数え役魔みたいなスペックしてますあマジでね体感卵1貫で他のお寿司2貫ぐらいの戦闘力を誇っている気がします味はねもううまくて個人的にはめちゃくちゃ好きな寿司ネタなんですけど、まあ、この時ばかりはね黄色の悪魔でした さあ言うてる間に開始5分が経とうとしています残り10分この時点で中距離適正 S ランク A チームからガジさん B チームからはラスカルさんが参戦、まあ、ちなみに中距離は食材にもよりますがだいたい5キロぐらいを指します、まあ、A チームのガジさんはね元々はデカ盛りングっていう大食いブログから始められた方で最初はねキャパ2 3キロとかだったんですけど、まあ、各地のデカ盛りを食べてブログを書いているうちに気づいたら6キロ7キロ。 食べられるようになってました、まあ、そうはならんやろって感じなんですけど、まあ、実際ねなってしまったんですよねこれがあ、まあ、よくねどうやったら大食いになりますかって質問される方いらっしゃいますけど、まあ、ひょっとしたらブログを書くのも一つの手段なのかもしれませんでは B チームのラスカルさん、まあ、この方はねおそらく説明不要でしょう、まあ、皆さんご存知とんでも 笑顔で食べきることが特徴の圧倒的な実力を持つお方なんですけどラスカルさんの真骨頂はそのスピード、まあ、今ねあの48巻完食されたんですけど 見てくださいこのタイム6分50秒弱5分から食べ始めたんでまだね2分経ってないのにもうね48巻食べ終わっちゃったんですよねうんやばすぎでしょまあ、画角から消えて、まあ、数秒経ってねこう再びね映った時にはほら見てくださいもうねさっきと比べて全然ねお皿の中なくなってるんですよねまあ、ラスカルさんとガジさんの残りね10分スタート組、まあ、現在ねラスカルさんが1皿弱リードされてるんですけどねこれね別にガジさん全然遅くない 今ねあのガジュさんもね48巻完食されたんですけどまあ経過時間は食べ始めから約2分半2分半でねあの24皿分の皿食べてるんですよ、まあ、回転寿司一緒に行ってちょっとトイレ行ってくるわって言って帰ってきたらもう24皿積み上がってるんですよ<笑>もう冷静に考えたらガジュさんもね相当ぶっ飛んだスピードをしていることが分かると思いますもうね空間が歪んでるんですよここお菓子もうよくねあ大食い動画飲み過ぎで 感覚麻痺した皆さんならとかねあの僕ネタで言ってますけど正直ねこんなん見続けてたら感覚バグり散らかすに決まってるんですよ大食い動画内で言うのもなんですけど、まあ、要領と要法はね守って、まあ、くれぐれもね大食い動画見すぎないようにしましょうあさあちょっと話を変わってね全体の様子なんですけど、まあ、お互いのチーム9ルで拮抗してますね ラスカルさんがガジュさんに対し約1皿分リードしていますがエビマヤさんが黄色薬丸の沼に囚らわれて速度ダウンしていた影響でシノケンが奇跡的に1皿リードできているためトントンとなっております、まあ、しかし、ね、まだ残り5分で、ね、最終兵器の方たちも投入されますから全然、ね、勝負わからないですね。あー ちなみに、ね、今回卵が一番きついって話したんですけど、まあ、逆にね一番楽な寿司ネタはねホタテでしたねてかねホタテに限らず貝類っていうのは寿司ネタの中では一番イージーです、まあ、理由はね単価の高さゆえネタがね小さくなりがちなのと、まあ、ヘルシーなんでね、まあ、あんまりね胃がしんどくならないからですね、まあ、結構ね噛み切れずに苦戦するイメージはあるんですけど、まあ、ガチの寿司屋とかなら、まあ、私も回転寿司ぐらいのネタの大きさならご利用し聞きます まあ、なんでね皆さん、まあ、人生で一度はねこうお寿司何貫食べられるかチャレンジ、まあ、やられた経験あるかと思いますけど、まあ、もしね苦手とかじゃなければ騙されたと思って貝類して み, てみてください、まあ、23割ぐらいねゲタ吐くことができると思いますさあそしてついに残り5分ここで短距離適正 S バケモンクラスの早食いスキルを持つ A チーム山神さん B チーム神山さんが参戦されます この時点で、ね、残るお皿数は両チームともに7皿もう非常にきっ抗した激アチな展開となっておりますさあこの残り5分で参戦された山上さんと神山さんもう早食いで日本で、ね、1 2を争う方々が、まあ、どんぐらいヤバいかなんですけどこうやって話してるうちにお皿1つが溶けてなくなるぐらいヤバいです<笑>もう最初のさ40秒で24巻なくなるの1周回って停止なるでしょう でまあ、速度は、ね、もうあのご覧の通りなんですけど100巻近くの早食いしていることからも分かるようにキャンパーも結構あります。 まあ、普通ね早食いって言ったら、まあ、牛丼一杯とか、まあ、ラーメン一杯とかを、まあ、何秒で食べれるかとかだと思うんですけど、まあ、この方たちはねもう2 3キロ程度ならこの意味不明な速度のまま食べきりはります、まあ、そうこのね揺らんだ空間における短距離っていうのは、ねまあ、3キロなんですね、まあ、例えばみんな大好きペヤングギガマックス、まあ、通常のペヤング4個分の量であるこの商品は、まあ、普段からね結構食べる方でも一、まあ、人で完食するとなると1日コースを確保しなければ でなななならないほどどボリューミーミカップ麺なんですけど、まあ、この方たちは40秒で食べります40分ではなく40秒です、まあ、何言ってるかわからないと思うんですけど、まあ、実際ねこの動画上がってるんですけど、まあ、見ても、ね、何が起こっているのかよく分かりませんでした、まあ、ちなみに、ね、普通サイズのペヤングなら5秒で消えます もうこの人たちねもう早食いで種も資けもないマジックできるんちゃうかなカップ麺の容器顔面と密着させて5秒経ったら中身聞いてたらもうそれマジック通り越して怪奇現象でしょ、うん、さあそしてここで山上さんと神山さん同時にお寿司72缶を完食 A チーム B チームともに残り3皿となりましたと思ったらラスカルさんがここで完食120缶 B チームが残り2皿になりました ここで B チームが一旦リードしますがすかさず z ジ z さんが96巻完食で A チームも追従両チームともに残り2皿となり勝負は最終局面へともつれます、まあ、今回ねあの自分の食べるお寿司がなくなった場合他の人のサポートをしてもい々なんで、まあ、一気にね勝負がつく可能性があります さあ96巻を食べ終えたガリさん山上さんのサポートに入り今山上さんのお寿司がなくなりましたそして篠剣のお皿も残り1巻それをしっかり飲み干して A チームお寿司360巻完食13分37秒勝負は A チームの勝利となりましたしかし B チーム手を止めず15分以内の完食を目指します最後ね残った卵のお寿司今回のラスボスともいえる黄色い悪魔に3人でねい かの合わせて立ち向かいます、まあ、ちなみに余談なんですけどこの勝負ね本来は15分でどっちがより多く食べられるかの勝負だったんですけど、まあ、両チームのパフォーマンスがね運営の想像以上で、まあ、どっちのチームも、ね、時間内にお寿司がほぼほぼなくなりそうになったんで、まあ、急遽ねあの360巻先に食べた方が勝ちの形式に変更となったという裏話があります。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 よいいよかっったたいやいだや最高だったよこの試合はい毎週おなじみ「天の声」です。